こんにちは。ラスカルでございます。今日はですね、まあ、あの、最近、この店内。 映してる方がいらっしゃったんで、もしかしたらわかる方もいると思うんですけど、柏にあります、どんぶらこさんにお邪魔しております。というのもですね、こちらのお店、去年の11月に、えー、グランドオープンしまして、今、チャレンジメニューを行っているんですよ。その動画がね、あの先日、マックスさんも公開されていたんですけど、ライオンの方が、一応、茹で前 1.5kg の麺に、えー、野菜が 2kg、スープが 900cc の豚1本分、丸々乗ったチャレンジメニューとなっておりまして、一応ね、制限時間が30分。 でクリアすると無料プラス粗品で失敗するとお支払いが5000円となるそうですでちょっとマックスさんからね事前にラスカルなら僕の記録抜くだろうみたいなことをお店にお話したみたいでちょっと煽られてるのでまたあの今回本気でちょっとチャレンジに挑もうかと思いますなのでね飲食のマナーとかにそろわない部分があるかと思うんですけどもあらかじめご了承してご視聴いただくようにお願いします あうん、はいこれはやばい。<笑> うん、うんうん 一言もったいなんとか。<笑> 全部め<笑>うめえ。 すげえ重いんだ、ほら、指が取れそうになる。<笑> Oh, <笑><笑> ah, <yes. 笑> <laughs> <coughs> <coughs> ちいっとじゃあおろちょろ。 こうまいですね入化しすぎてないタイプにやっぱりジャンケンはねすげえ美味しいんだよ。<笑>うまっ スープの温度を冷ますために出してたやつを1回戻します。うわ I'm <laughs> <laughs> <laughs>、mm. sorry. うん、うわい<笑>、うん、うわ、うわ、ん、うわ、ん、うん かかっったため<笑>めちゃめちゃゃ美味しあのこちらのお店もともと鉄板焼きとかやったお店でしてあのカウンターの方にも鉄板の機材があるんですよなんであの豚も全部焼き豚にしてくれたりとかしててめちゃめちゃとにかくね柔らかいし香ばしいしもうほ当とうまい。 食べに来てくださいもうぜひ<笑>もちろんねあのお店の店内とかもお酒が置いてあったりとかテーブル席もあってあの女性のお客さんとかでも気軽なく入れるようなお店になってるんでうちのオケ食べてみたいなとかもうそういう気になってるお客さんこそぜひ食べに来てみてください。はあ、ごちさまでした